力強さ、女衆の当てやかさをテーマに表現します皆さんの心に響く踊るよお届けできるよう精一杯頑張ります応援よろしくお願いしますとコメントをいただいておりますそれではカイドウイシの皆さんよろしくお願いいたします皆さんこんにちは、カイドウイシでございます、えー、このウィンターよさこいインターナ嬢 えー、コロナ禍もありまして数年ぶりの参加となります、えー、メンバー一同とても楽しみにしておりました、えー、2023年活動をスタートしまして街道医者に、えー、メンバー絶賛募集中でございます何かご興味のある方は、えー、公式ツイッターまでご連絡いただければと思いますそれでは参ります街道医者に「忍びの空よ」を椿作島 精一杯をとりますよろしくお願いいたします